僕しか金断では、ひかまりとか絶対見ないんですよ。というか見る必要はないと思います。多分、カルシウを持ってもらうというのがそもそも不可能じゃないかと。なんだろう、そんなレベルの低いの進めるのやめてもらっていいですか<笑>